皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月17日、バージョン 5.4 のアップデート情報が出ていますので、それについて解説します。一番重要なのは、魔剣士の追加と特訓ポイントの上限解放ですね。23日以降のレベル上げと特訓ポイント稼ぎが大変だと言っている、そこのあなた。実はもう、この瞬間からレベル上げ作業は始まっているんですよ。な、なんだって まずは、日替わり討伐です。22日に受注した討伐のクリア報告は、23日になってから報告しましょう。同じく、13日から19日の週の週替わり討伐も、23日になってから報告しましょう。一つ注意なのは、20日から26日の週の週替わり討伐を、23日より前に受注すると、もらえる報酬が、金の錬金石になってしまうということですね。ここまでは皆さんすでにやっていることだと思います。 というわけで、ここからがこの動画の本編です。みんなに内緒だよ。まずは、ナドラガンドの了解調査です。天津風の腹が一番経験値が多いです。これを今のうちにやっておいて、23日になったらクリア報告しましょう。そして、同じように、世界調律クエストも今のうちにやっておいて、23日にクリア報告しましょう。足らず大鉱脈をやるのが一番経験値が多いはずです。次に、経験値の聖天です。 でもこれは20個までしか持てないので、効果は微々たるものですが、ちょっとした裏技があります。20日になったら、バンマの塔をガンガン回して、ギラムソウルを限界まで貯めておきましょう。そうすることで、経験値の聖典を疑似的に20個以上所有できている状態になります。経験値の聖典の次は、経験値の古文書です。これは、職業別のものが、防衛軍でたくさん交換できるのですが、もうお分かりですね。そうです。 魔剣士用の経験値の古文書は23日にならないと入荷しないのです。というわけで、今のうちに防衛メダルを999個にしておいて、23日になったら魔剣士用の経験値の古文書をガンガン交換しましょう。まだまだあります。次はロスターです。15日からのロスターの依頼を受注しておいて、23日以降に持ち越すことができます。ロスターのお題は3つありますが、まとめて報告することができないので、持ち越せるのは1個だけになります。 残りの2つは23日以降にやるといいでしょう。そして最後にエピソード依頼帳です。13日から19日の週の分を今のうちにクリアしておいて、23日になってから報告することができます。その勢いで20日から26日の週の分も忘れずにやってしまいましょう。あともう一つ、これはレベル上げとは関係ないのですが、達人クエストを持ち越すことができます。 バージョン 5.4 で魔剣使用の宝珠が新たに追加されるという情報が出ていますのでチャンスを増やしてみるのもありかもしれません。というわけで今まで紹介したものを全部やったら23日のバージョンアップ当日はもう何もできなくなるんじゃないかという作業量でした。そしてここで一つ考えなければいけないことはもしかしたら経験値ではなく特訓ポイントで報酬をもらった方がいいんじゃないかということについてです。 バージョン 5.4 で特訓ポイントが1000追加されますが、今までの職業についてはおそらくあっという間に終わることでしょう。ただし、新たに追加される魔剣士の特訓ポイントは0から始まるということを忘れてはいけません。特訓ポイント0から1万3000はなかなかきついものがあると思います。それに比べたら、経験値の500万や1000万なんてメタキンコインとかであっという間に終わるから楽勝だと思いませんか